えー、っとまあまあなんか飛行ルートも指定されてるんでこの基地ランディングゾーンに降りて降りましょうあこれかああた手ぶりだこれドモンタンがあれだブラインドラッドこんなそ<笑>うでまあ、はい、プレブタイムはあの10分でメディックしかエピテフィリンとモルヒネが使えない ことに注意してくださいそうっすねブラックオークとがなくなるとミッション失敗で敵指揮官が逃げるともう指揮失敗になるから<咳>ブラックオークはまあオペレーションエリアをなんかぐるぐる旋回してボートがあったらなんかまあどんどん殺していってくださいそうっすねおにおりるえランディングゾーンですよ ランティングゾーンを見ますおお、<笑>まあ、敵がいないってことはありえないでしょ前、まあ、行こう<笑>俺降りれるかー<笑> 6 <o 'clock>. Close. <笑>じゃあ、まあロールプレイで よろしくおおルルさんのルルさんの腕を指を変えて見てるだけだから俺だ。爆発しないことを祈ってあれ爆発しそうだ な, なんでマクしかねんなんだなっなのかかみんなエアギア ED に行ってるんだけど自分だけギアボックス見えないエアギに いいやいやあれ本当絵だけだなーーーそれは許してあげてよマンが書いた頃からちょっと予想をってた ん, んや1マックロ 63kg じゃあロールプレイでよろしく 71kg でいいでしょうアシストなのに じゃあね、まあ準備できて乗り込みが完了したら報告してください。いいですか？結構じゃないわ。ワンツースリーの皆さんは。はいんはい、バグですバグ。 3は猫さん、気まぐれさん、KM さんですね。えー、じゃあまあまあ、まあとチームビデ任せますね。僕、中地さん。中地さんどこ行った中地さんはどこ行ったああ、でもこうなる。じゃあもう装備はなんかまあ。 みんな適当にバンバン死んでなんか医療品各自持ってると思うん で, いやでも俺はなた、ね、そのもうヘリ乗っといて大丈夫ですよじゃあヘリ乗りましょうか ワンツースリーラジオチェックオーバーワンとスリー了解ツーはどうぞオーケーエコーは エコー は, エコーはまあ頑張ってください。 じゃあ全員の登場を確認。エコー 何やろうどうしたガンナーシートかバックシート取られますかまあ、俺がクルーチーフに乗るわ大使も持ってねえから再起動するオッケ ー, ー、成功。高専地点は別のゲージで正しいな。エンパー PC ともサロンライブしてください。<音声><音声> 아네 站住站住站住 4位の武器持ってない<笑>あーじゃあ4位の武器ないか<笑>まあいいや適当になんかまあじゃあワンとスーとスーリはさっきのシールドでも無いし ちょっとで、ね、あの AK もらいますねたまに敵を落とす了解<笑>破壊を<笑>まだ。ワンダアウンファーク この目の前の建物からクリア準備しましょう。じゃあまあまつつ次は各リーダーに従って移動回収を継続。 が突っ立っていた長瀬さん中瀬さん長瀬さんは二本後ろぐらいの気持ちでお願いしますね もう一度、遅れオーバーその通り道路のウエスト側を移動せよオーバー6アート。 地さん2本後ろぐらいでね、メリックだから<笑>そこはもうそれはもう一歩前ぐらいを行き着いてるん<笑>、えー、でよ了解した3は1が出てくるので注意せよオーバー<笑> 左足左左 了解した、えー、なお指揮官は殺害できたかオーバ ー, ー, バー、えー、殺害できいない先ほど南方にあったボートは破壊したかオーバー壊れない了解壊してください6アウト左に味方がいるからねどんどんサースに行っってくださいサース行ってもいいですか了解じゃあ右からサース行きましょう Beep. The... じゃあそこの黄色い家に い,、ね、いやっていうかまだまだイースト側町のクリアリング終わってないからねそこのサース側の家のところまで行って大丈夫ですよ少しサースの登場のとこ へあと中地さん戻ってきて。 1と2ーーーは一度ノースに戻って港からウエスト方向海岸全沿いに移動しぐり座標08号906の施設をウエスト側から侵入してきてください。オーバーバ 座標丸8五、うん、スケム1番目の人が走る仕込めそのとおり一度ノースに乗って階段順に入してくださいオーバー1 3は現時点から123のスーンートのレーンを押せオーバーえっと 3はその地点で、えー、引き続き高先生をオーバー<笑>シックスアウト<笑>そうだなどうしよっかワンとツーツついていこう 海岸沿いをウエスト側に進んで、最初は丸八五、六丸の施設をウエスト側から海岸沿いウエスト側から攻撃します。ツーはどこに来ましたかツーはもう一度先に行ってきてあ、了解。じゃあ移動しましょう。ン高木さん行きますよ。 まだ続いているのか。 6から3オーバー現状を報告してください、オーバー。了解、引き続きその地点で警戒と撃破をしてください、オーバー。 6アウト。 ワンあシックスからエコーオーバーエコー状況報告オーバ ー, ーにかかっているイ了解今からグリッド085960に侵入するのでその地点のあらかじめの攻撃をお願いしますオーバー 僕はねあの乗れなかった人のためにクルーチーフ席に乗って。 ずっと武器、ね、を落としちゃって入っちゃったんだよ、学校。えー、まあ、そういうときは指揮だたし、別に悩まなくなはちゃんと戦うんじゃないですは。 でこうオーバー当てられるどうぞ先ほど指定した地点への攻撃を中止して3への支援に回ってオーバーたの3のグリッドは089の9 6人であるオーバー089 96 アウトアそして1と2はウエストへ進入基地へ進入開始オーバーさあ突撃や あゆきまさんかなんか雪間さんの声が今日はなんか聞き取りにくいなぁと思ってるんですけどす僕だけかなまあいいやまあ聞こえないっていうわけじゃないんで大丈夫ですよ オ ー, ーここー<笑>なかオーケーでは2も一緒にグレネドン使用を押してください。シ よやべえバレてるバレてるバレてるワン絶対ワン絶対ワン絶対ワン下がれスリーもう一度送れオーバー えー、と、それは待ってください引き続きその時点でケ カ, ケアバカバーをしておいてくださいオーバー2はノース側から2の 後, の後に続いててこそこのさ、うんレフト側のさ壁を撮影でびしゃびしたみたいなのは今2がもういってるから2の後ろに続いてカバーしてあげて、はい、よしああごめんねーーノース側に終わるよ ね、<音声>了解侵入せよ6からエコーオーバー<音声> 1と2が基地内に侵入するので基地に対する攻撃を中止オーバー まあとりあえず3のエンドと基地への攻撃を中止しようかなすけ家の中にいるからねで貫通してくるからね気をつけてね 長さんは2 本, 2本後ろ下がっといてねメリックだからメリックだからねオペレーターならどんどん行ってもらってもいいんだけど 6、了解、引き続き上空で待機して警戒を継続オーバー。エコー了解スアウト 1 <音声>は基地からノース 100m にあった山頂にあるバンカーへの制圧に向かってください、大場。 スーはバンカーをこの島に残ってあるバンカーを見つけ出してください、はい、オーバー こ, こからスーはサウスイーストもしくはサウス方面にある残りのバンカーで制圧の確認をしてくださいオーバー6アウト かオーバー。 了解2が到着し確認するまでそこを引き続き警戒せよオーバ ー, エコー了解6アウトシックスから3オーバー 涙けたどこでくたばったんだ こちら6オーバー1スオーはバー了解。ワンはシックス6じゃないわ13のいた援護していたい地点まで移動せようオーバー6より1その位置をようかそのままイーストに 300m ほどであるオーバー 中津さんか、んか3がなんかくたばってるみたいなのでいきましょう。2こちらは6 今回湖とのサウス方向にあるバンカーはクリアしましたかオーバー了解ではそこからノース方向イースト寄りで移動せよオーバー シックスオーバーはい入門さんから無線を奪ったんですけなんかすぐギアから消えちゃってああ エーカーがバグったときはラジオを地面に落としてもう一回撮るかチームスピークするよう管理者権限で起動し直すとなるときがありますよによっては先ほどきないで高橋さん仕事だよーワン了解まあそこにまあちょっと待っ て, てくださいなと、まあ、終わ歩けない、うん、歩けない、うん C P R とか C P とか。なんでこんなになっちゃったんだ。さすがオ森さんや。<笑>みんな大森さんに文句を言おう。一回一発も打ってないよね。<笑>なぜか知らないけど。ツ<笑>こちらシックスオーバー。<笑>あー PKM の路獲許可するあともういないんですかね守備の警戒をしておいてください了解ありがとうございます たら、イースト方向、山の向こう側見てきてください、後で。了解です。おお、まだいる。ありがとう。みんな歩けるようになりましたか。自分は歩けます。あ, あ、すいません。僕も歩けました。ツー、ヒューバーメン。ツー、ヒューバーメン。 うん<笑> 6から2オーバーえっ、ー、と敵が急いそうな場所をしらみつぶしに回ってくださいオーバーじゃあ3は追い込もう6アウトで、えー、と2が PKM 持ってるんで気をつけてくださいね マグロさん移動しますよ。了解、はい。じゃあ中西さん行きましょう。 どこだっけ丸ここら辺だと思ったんだけど6から1ああいいや。 テイク飛行で探してくださいの方は。いやちょっと選手の教えを。<笑><笑>しかも中瀬さんまで<笑>。はい。じゃあみんなエスケープキー開いて、エススティングス押して、左下の白いボタン、エックスヘッドバック押してください。やりました。なりましよね。ほら、ほら。バカなんじゃないですか。も<笑>う。もう。<笑><笑> 自爆しなさいワン、まあ、自爆していドラッグするので頑張って中田さんもバグになりましたわかったじゃあ待ってストップストップストップまだ打たないでまだ打たないでまだ打たないで、ま じゃあ、このままバグってここで待機してるか自殺一回死んでブラックしてまた戻るかどっちがいいです か, か, か, か, か, か, か、まあ、ちょっと不用意に打たないで2オーバー ツーもう一度くれ。なんて言ってるかわかる？ツー周辺どこだよ。三許可する。ツーはサーズ方向を見逃しのない地点を移動してくださいどうぞ。 なっちゃったの違うもんね俺足打ってって言うけどね<笑>晴れてるから打てないんだよ<笑><笑>晴れてるからさちょっと待ってあのははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは あの、残念なお知らせあの跳ねててドラッグできねたよ、ね、<笑>あた終わったよかった終わったよかっ た, わっ た, わったもうねワンワン何をえディザンツベースなのもういいわあの爆風で飛んできて了解ナイス爆風で飛んできて エコー待って、えー、2と3はランディングゾーン港へ集合せよ、えー、エコーはその地点で待機せよオーバーあランディングゾーンで待機せよオーバーどうした 本当にバカだなカだ何やってるのバカもうバグでさなんかぴょんぴょん跳ねてたんだよだから知ってるよちょっと<笑>あいたのかあそこに、うん、ちょっと中地さんを先に治療させてあげてあとはどうでもいいや今止血してる あ, あ、ルさんだったのか2了解3の状況遅れオーバー了解2・3ともその時点で待機しろオーバー起きないかなあ起きんのかなあ しないとえっ、ー、積みゲーなんだけど、え一人しかいないのメディック一人しかいない、メディックもそのバグにあってる、自分で入ってった、ア ロ, スアロス、グロンさんも自分で入ってった<笑>皆さんと荒ツミさんが好きになってたので、おうこれさ、無理やりヘリに終了してさ、帰ろうよ、いいです、じゃあ、おびれるところちょっとトラックしてが、あの、 ヘリをちょっと山にちょっと山があった2と3はエコーへ搭乗せよ、オーバー。 ルイミさんどこに行ったそっちかどこにった向こううんここそこそ こ, そ こ,、うん、すぐそこ<笑>ああ了解了解じゃあどんどん運んできて エコー、登場えー、全員搭乗を確認したか、オーバー。エコー、遅れ。えー、こちら、エコー2、3の全員搭乗を確認。了解、指定する座標へ移動せよ、オーバー。 こちらス指定する座標へ移動せよオーバーグリッド八8九九六二七、マル8 7九九六二七オーバー ああスモークホワイトは書いて だね、ラップをッきずりで じゃあ、r t あ,、ねねまあこうなったらしまったのはですねぴょんぴょん晴れてしまったワンの皆さんです<笑>これだね で, <笑>でまあ最終的に自爆して引き続き出していったんですけどいやお願がありましたね しばらくやっとお疲れさでした。<笑> ね、う三、ね、五車でーが死んだかね<笑>三本社らね35車な る, あ る, るじゃあ着陸したら下終わりってことで一緒に回るのか な,、はいはい、なんかリターンとレースの行かなきゃいけないんじゃない もうちょ っ, と前に行 っ, て行うっ た, った<笑><笑>まぁ、あ、ねもう丸く切った人は知らないっす<笑>これじゃないの <ター>消えた。メコさん、さんんんはい、これ終わるんですか？終わらないんですけど。終わらないですけど。終わりを作ったんですけど。あれですね、終わらないですね。終わらないんですけど。なんと50メー まあもう CBRP とかしてももう行回帰らないから犯罪者だよメリックいないしえ、あと一分ぐらいまた終わるんじゃないかな何<笑>てそんな長いの三十<笑>秒でいいよのの 何, かないの何かイントロがあるわけでもないからあまあいいんじゃないかな何もなし何もなしなのに じゃあ終わるか。<音声>